ということです。で、はい、皆さんも次来る方たち、どなたかわかりますね。えっ、ー、と、特にもう僕からの説明はいらないと思います。朝霞市からお越しの兜の皆さんです。よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは。改めまして兜と申します。コロナの影響で。 長い間、踊ってました。ライジングと、尊くて。空を道とし、道を、空飛ぶ。一、青春の如し。 よしおどんばかしお許しして はい会場の皆様ありがとうございましたありがとうございました